アザロフリに行くわよ。破滅のところ見に行くとバレちゃうから行かない方がいいのよね。今日は長生きしてくれるかしら中心ちょっと行ってみましょう。いないわ。あらカラスが飛んでた足跡があるわ。え宝箱どこ 残念、掴めなかったわ。もう一人いるからきっとく今またあさる音聞こえた気が。 が私を呼んでるわこれってどっち狙うのがいいの来ちゃったバレてないと思ってる ちょっと目移りしすぎたわまず一振り目救助早すぎとりあえず痛気でて 聞こえたけど救助したのはこの子ねここの板のところで構えるべきだったわあっ止血剤。 の持ってるわね。鞘の加速効果だわ。 あの発電機いじってるのねとりあえずイタち救助向かってるわケートの先に誰か来てたように見えたけど救助させる 言ってたわね多分この子が救助来てた子ねえ足跡またある破滅が撃ってしまったわ いたち使いたいからちょっと放置して発電機行きましょクローデットの声がするわ。メグが起こされないうちに戻らなきゃ。 起こしに来ようとしてた人が奥にいるわね。われてないと思ってればまだ近くにいるはずだけど、いたわ。まさか救助行ったあ 違う子が来てたミスったタイヤの陰にめぐよし捕まえたあっち側に発電機結構あるわねー。 救助意識高いから近くで、救助待機してる人がいそうだけどやっぱりいたわあらケイトが耐久を諦めたわ 読みが甘すぎて真ん中に出ちゃうあっち側に二人いるのねベースボーク1回じゃいけないからもう1回回復待って一気に。 行きましょう。若干の猫パーク警戒。これって意味あるのかしらでも結局前見てないと、進めないた。もう一人が起こしに行ってるわ。 あら二人とも木の裏にいたとりあえず釣ろうかしらえ目の前通るんだったら狙うわ釣りましょ オーニメグが行った気がするけどあら黒がいたわえ救助に向かった ってみんな諦めたわ これはッチ戦になっちゃうわね。ひかだし救助は来なそうね。勇敢に助けてるわ。 どこに行ったのかしらロッカーだったのねもう一人はどこにいるの された。地下のロッカーにいたのかしら。ダメだわ、もう一人が見つからない。釣っちゃいましょ 小屋の方で起こしまくってたし発地出そうだから小屋付近にいるかも足跡いたわー2回吊るさず放置だったから慌てたのね諦めた人ともがいた人がいたのが痛かったわね いつか銃に釣りしてみたいわ